ゆりここです皆さんこんにちはイエイ今日はねスペシャルゲスト一緒に動画をやりたいと思って皆さんはねイタリアのチャンネルとかにも見たことあるんですけど一緒にジャパン・イ、え、ン、ー・モーションやってるの方なんですけど有名なチャンネルが持ってて「a s k j a p a n e とコラボすることなのでャティちゃんのキャティ・カットちゃんのレポーター今日は一緒に参加させていただきます。 こんにちはみなさん。タピキャットです。よろしくお願いします。ドイツのタピキャットです。今回イタリアとドイツの違い、日本にあるの違いところをちょっと紹介したいと思います。えー、あ、びっくりしたのは結構ドイツの言葉があちこちが読めるんだけど、例えばな ん,、ね、なんちゃらハイムとかよく家に書いてあるじゃ ん,、うんうん。なんちゃらハイムって意味はホームってあの。 タイムだけど、まあタイムの使い方はドイツ と, ちょっと若干違うけどなんか老人ホームはアイツェンハイムと か, か, か、ね、そうでいろん な, なんか商品とかそう使われてるあごめんなんか見てるときには嬉しいじゃう嬉しいあわかるわかるわかる<笑>一緒だからイタリアもそのイタリアの言葉めっちゃ使ってる建物とか美容師とかめっちゃあるとこでもちょっとたまにねその例えばお店ってさちょっと間違ってるイタリア語があるとめっちゃちょっと直して 直してほしいよりが、ちょっと言いたいぐらい、うん、あの、ここは。ちょっと違うけど、<笑>めっちゃめちゃ臭い女。めち<笑>ゃめちゃ臭い女。うんうんうん、<笑>そうそうそうそう。ああ、でも、そこの中で、なんか面白いって最近思ったのは。あの、自分の冷蔵庫の中に生えてたソーセージのブランドを。取り出したんだけど、うんうんうん、今までみんなシャオエッセン、シャオエッセンって言ってて、これ。 何の意味かなと思ってなんかカタカナの並びで名前かなと思っててよく見たらシャオエセンって実はドイツ語だったあそうなんだ<笑>えー、んそうそうそうそうシャオエセンはシャオって今度はントエセンって言葉で合わせると、うん、見て食べ物だ<笑>な感じの お, お, おっそマジシャオはあの見てっていう意味でエッセンは食べ物それかあの あ, あなるほどね。<笑> あの、と多分イタリアの何なんだっけプロントとかのお店とかあるんじゃんプロントはねもしもしという意味だしあとはあのもう出来上がってるっていうものはあるしあとロッテリアロッテリアはね9時イタリア語で9時だよお金があるくじだから9時だからロッテリアのハンバーガー屋さんとのそのマクドナルドみたいなものって一番最初超びっくりしたあれあ <笑>全然違うって思ってでも1つはねその間違ってるのところはねどこから間違ってるのかなって気になっててジョージを見たらまずはそのジョージとかいろんなアニメのキャラってイタリア語で喋るとる時に全然違うイタリア語で喋ってるなんか間違ってるイタリア語はものすごく多い気がする。 あのグッドホルスのしょ植物植物食撃のそばのアルディーニとかあとはジョージョのやつが、うんうんうん、ディ・モルトベーネは夢になったんだけど、うん、ディ・モルトベーネは、ね、イタリアはないんだよそれはね動画を出してたんだけどジョージョのいろんな名前の意味は何ですかって説明動画したんだけど確かにアニメ、うんうん、アニメキャラクターを見ると その何人によってちょっと違うとかなんかちょっと間違ってるのところはねこっちなんかそっちこっちとかあるんだねグッチがイタリアでね若いものが嫌いんだよ、うん、あっそこごめんごめんグ ッ, っちちょ一瞬<笑>グッチはグッチかファッションのグッチかどっちか一瞬分からなかったごめん<笑>え何が えファッションのグッチとグッチ言うこと日本語にもあるごめんあの、聞き間違えたあーどどグッチの話ブランドブランドなねブランド<笑>グッチのグッチを教えてくださいグッチのグッチグッチのグッチね<笑>なんかもともとグッチはイタリアだとちょっとおばさんのイメージがあるんですよそのガラが強いしそのちょっとリッチなおばさんのすっごくイメージが強かった気がするなんかそれはお母さんも言われたし 逆にグッチとか特にルイス・ヴィトンとかグッチは、うん、本当そういうものすごく大人な感じ大人のおばさんちょっとおじいさんの味だねって言ってるなんですけど日本のグッチはねデザイナーは違うと思うからめっちゃ可愛い、あのーうん、ものを作ったりとかやっぱり若いものがねすごくグッチが来てるの人がめっちゃ増えたしでもやっぱりイタリア人から見ると、うん、あれこれ本当グッチなのって思う。 ああ、えー、そうなんだ。そう、えー、だから、ちょっと違うんじゃないと思った。<笑>うん、<笑>すごい、えじゃあ、あ例えば、あの、もし、イタリアで、グッチの商品を買って、これで日本で歩いたら、かっこいいけど。同じ商品で、イタリアで歩いたら、ちょっと、なんで、おばっちゃんの、は、の、も の, てんの。そうそ う,、ね、そうそうそう、なん、なんで、ちょっと、使い方は違う。は、違うかなり。そうそうそうそう、アイテムは違う。同じアイテムでも、かっこいいか。 ちちょっとダサいっっといて感じじになゃゃうじゃ ん, <笑>、ね、でなんかそうお母さんからすごくなんかドレスからもらってです結構花みたいのドレスなんですけどこの花の柄ってさ結構おばさんが使ってるイメージが多いんですよイタリアの方はね。ねでもこっちはね、うん、若いものとか女性らしいってよく言ってるからなんか。 来れときにめっちゃうれしかったなんですけどお母さんがなんでこんなにうれしいのみたいななんか私の気持ちがわからなくて<笑>で、日本に初めて来た時にああなるほどねってなんかみんなファッションが独特だなって言ってたんだよ<笑> あ, ー、まあそれが好きそれすごく好きだから ね, ねちょっとファッションもこっちの方が自由ような気がする、ねね、まあただイタリアはね め, め, めちゃうるさいそういうことめちゃめちゃうるさい<笑>確かにイタリアはね すっごくそのファッションの文化はその高いブランドの多いから正直私はイタリアンのブランドはね正直持ったことないぐらいかなじゃ あ, あ私あと1個思いつくんだけど、うん、あのオクトーバーフェストって聞いたことあるかなああ聞いたことあるよなんかあのドイツの有名なビールの祭りでドイツといえばビールじゃんうドイツといえば ビールじゃんビールとソーセージとイケメン<笑><笑>とメダルありが と, うメとメダルビールメタルの方が多 い, <笑>多いかななのでやっぱりそのビールの祭りはさその世界中の人が集まって、うん、あのビール飲んだりとかワイワイするのすごい大事な大きなイベントなんだけど日本で「オクトーバーフェストやります」ってサインを見て「おすげえ!」と思ってたら5月3月。 だけどおかしい、オクトーバーって単語はオクトーバーは10月だそうイタリア語はねオットーブレだからめっちゃ似てるオオットーブレそうそうそうそうオクトーバーって<笑>ああえやっぱりえ<笑>そこってさやっぱり意味がちょっとなくならない<笑>なんかあの説明するとなんか「10月祭りを5月でやってます」みたいな感じでなるほど<笑> やる七夕は、うん、例えば十二月にやると一緒気がするよね。そうそうそうそう、その感じはもうん、十二月みたい。え。<笑><笑>なんかドイツだと思われてるけど、実はちょっと違うなみたいなところ、たまにびっくりな発見がある、あるよね。そう、そうそうそう、だ、<笑>それでちょっとカ梶ちゃんと一緒にちょっと話してみたいと思います。<笑>おお、じゃ あ, あ、どこから始まる一番、あ、でもすぐびっくりしたのは、日本のデパートとか。<笑> なんでもあるじゃない。うん、でそこで初めて行ってあ、バンクーフェンがある。ドイツのバンクーフェンがある。あ、美味しい。すごい嬉しかった。美味しいし、しかもあるんだと思ってて、実はバンクーフェンはドイツでそんなにあちこち買えないんだよね。でも日本のどのデパートにもすごいありふれてるなんか商品になってるので、でも実はそうそんなにないんだよ。えー じゃあドイツはどこではないではな い,、うん、ではない焼き方が実はすごく細かくて塗って焼いて塗って焼いて塗って焼いてから実はあちこちの化成がそれできないんだよケ、えーキ焼くだけなので回しながら焼く機会がないので、えー、しいんだよ<笑>そこまであちこちはいるわけではないな、ね、作れる場所もあちこち探さないとないからクリスマスの時には クリスマスのはちょっは買いやすくなっちゃうんだけどそうじゃない時間は結構探さないといけないからなるほどねなるほど、うん、あ絶対イタリアにもねここに売ってる の, あのものはねある気がするクリスマス実はそのパレットーネとかそのパ特別のパンはね、うん、そういうそのクリスマスの地域だけに あ, のあるなんですけど日本に回ったらちょっとちょいちょい出てくるんだね、うん、そのクリスマス。 の時期じゃないときにもあるみたい。でも、パナソニッだけのお店はないでしょう。あるか。確かになんないないないないないな い, ない、うん。あ、私は知ってる間はない。でも、確かにでなか日本で。そう、日本はね、はい、ある。あるよね、うん、その同一、その。バンク、バン、バン ク, <笑><笑>バン ク, <笑>バンク、バンクヘン。バンクヘン。 バンクのお水だけあるんはびっくりしたなんか一番びっくりしたのはやっぱりもしかして日本にあるバンクウェイの数が絶対ドイツよりいっぱいあると思うえー、すごい<笑>でもねそれに関しての食べ物はね私も結構言うことあるんだよ、うん、日本のイタリア料理は全然違うんだもん<笑>そのイタリアと<笑>、まあ、あれでしょう あのね、まずはナポリタンはね、うん、日本の料理だよ。ドリアは日本の料理。イタリアはね、ナポリタンとかドリア<笑>ドミリアノ風とかドリアとかっていったらみんな、はって何この料理ってなっちゃう、えーま。ナポリタンは確かにナポリだからいそう。でもナポリに行ったらナポリタンが欲しいって聞いたら多分、全然違うものが出てくるかないか。 そ う, あ そ, かーーそう、なななないないないいミラノはドリアとかはもうないからなんだろうでもほんと例えばイタリアとか日本にもある、えー、っとパスタはねえっとペペロンチーノパスタですよペペロンチーノパスタは大体どこでもあるけど、うんうんうんうん、だけど 日本はね、そのベーコンがめっちゃ入れたりとか他の関係ない、うんあのー、その食べ物を入れたりとかもしてるしおいしくみたいな感じそのリッチ な, なんかたくさん味があるようなペペロンチーノなんですけどイタリアのペペロンチーノはね、ほとんどないよそのトマトソースとペペと、えー、ういうすごい辛いやつしかないんですよ。え, ー、そうえめっちゃシンプル 日本にしかないイタリア料理ってことそうそうそうそうイタリアにない日本そう、イタリアそうそうそう、本当それが一番最初、特にはびっくりしたかなえっとすごい、でもそこですごい気になるのはうんイタリア人としてその食べ物食べてどう日本に慣れてしまうと、まあ全然美味しいとか思うしまあ日本だねってで も,、はいはいはい、でも確かにイタリアンとしてと考えてない 日 本, 日本のパスタとして食べてるんだよ、うん。ありがとう。でも確かにそれで多分日本人がね、はい、何が本当イタリアとか何が本当ドイツなのか、まあ、例えばイタリアに行ったら こ, れこういうものがちょっと違うよって分かるよう に, になってた動画だよね。あー確かに。ぜひみんなもなんかドイツとイタリアのイメージのもの、はい、ちょっと違うものがあれば。 うビールとパピザでもいいし、ちょっと下に書いてくれたら嬉しいかな、コメントで、ちょっと読むのが楽しみですよ、はい。あとはね、がどれが一番びっくりしたのことはね、ちょっと教えてほしいから、ぜひコメントの方に書いてください。うんうん、あとはまあ何が質問とかあれば、全然コメントの方にまた返事しますので、よろしくお願いします。 では今回はカティちゃんとはね、カラボはできてすごく嬉しいし、カティちゃんはあの個人あのパーソナルアカウントも持ってますよね、チャンネル持ってますよね。はい。そう、そ個人チャンネルも、アスクジャパニーズチャンネルも出てるので、ぜひぜひみんなよかったら見に来てください。アスクジャパニーズの方はやマ角インタビューで。 字幕の日本語とかもよくあるんだけど日本人にインタビューするし個人チャンネルはやっぱ英語なのでまあちょっと英語の勉強になれたらいいなって感じかな<笑>ああいいですね読んで食したりとかしてるしここの下に、ね、書いてありますのでぜひ皆さんもチェックしてみてくださいじゃあ今回ありがとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやありがとうよりこちゃん楽しかったえっとじゃあまた読んでねあのありがとうドイツ語は何にダンキュッシュ あー、聞いた。ダンケシュありがとう。また。ありがとう。ゆ、まままね、りかも頑張って応援してるよ頑張。私も応援してます。本当にありがとうございました。グラチュー。チャオ。えー